前回は不入りのコリウスの葉をアルミニウム内容を覚えていた読みしたいと思いますそ こ, こにアルミニウム箔をやってで環境によって光合成色素が異なることる<笑>何ですか入れ<笑><笑>お湯で2年級入ってましたおつまみずんぐらいかな どうぞ<笑>あ、待ってこれ50度までしか測れんやない 海, 海苔の中にえッツノーが入ったものと水が入ったものを70度のお湯で湯煎しております<笑><笑>ちょっと加熱しますで、これを湯煎したいんですけどミホイルで でこっちは<笑> 普通に緑でメタノールがこっちめっちゃ赤、ねね、い血のような色だねす怖いことな<笑>こになる、ね、<笑>これになる、ね、これになるよね、はい、るじゃあ電気消してブラックライト当てた時水の方は何色に見えましたかヨーハンさん水の方 はい素晴らしいよく見えましたねどうでしたかロッパーさん普通の時 ブ, ルブラックライトじゃない時はい緑色でしたねでも今この植物たちはちょっと光合成ができない状態でエネルギーを吸収するだけして